はいどうもこんにちはすっちゃんです本日はですねはいまあこちらですね前回当たった至服の時リーファ残撃強化4ということで残属性の弱点ダメージが 22.8% まあマックスで 25% なんですけど24だっけマックスにはしてないのでマックスっちはわかんないんですけど現在で 22.8% 上がります攻撃力が 3.6% 上がりますまあこちらのスキルねなかなか強いです というのもね、やっぱりそもそものアタック値っていうのがでかいんですよね。アタック値がもともと50にあるんで、結構高い。はい。で、ちょっと見てほしいんですけど、まあ、バフをかけます。バフ、これ防御バフですね。で、これなんでかけるかっていうと、ストレアのアビリティの効果で、バフ効果中攻撃力がまあ 18% ぐらい上がるので、まあ、この防御バフはかけておきます。私服の時リーファを入れたデッキの場合の最高火力が2515です。 これは別に攻撃特化にしてるわけではなくこの弱点ダメージを考えて2515までいきましたでセット2の方こちらが僕の最大火力でございますで2553私服の時リーファーを入れた時は2515なのでこちらねなかなか40ぐらいしか差がないんですよね攻撃力に私服、えー、の時リーファーの場合は弱点ダメージが上がるので もしボスの弱点が斬撃ならばもうこちらつけた方がいいですねまあ実際にね今からコロッサスあたりで検証しようかなと思いますはい来ましたコロッサスでねちょっと確認していこうと思いますまずは攻撃特化型まあ攻撃力が2552だったかなの方でまず通常攻撃をしていきますまあ攻撃力特化にしてるんでねまあこれで1500ぐらい 1600ぐらいかな1600ぐらいですねいや1500ぐらいかちょっと分かんない1550にしましょうじゃあじゃあちょっと武器変えてはい今こちらが私服の時リーファを使った状態の火力でございます、まあ、どのぐらいねこれで変わってくるかっていうところですよねこうですねこれもう明らかに変わってますよね1700さっきまで1500台で1700台まで上がってるんでこれスキルとか使えばもっと ダメージが入るのでもっとダメージが上乗せされてくると思いますもう普通にこう使えばこの時点でもう3万ぐらい出ますね火力が、まあ、果たしてねこの普通の火力の方で火力特化の方でやるとどうなるかっていうところもあるんですけど倒しちゃったはい、えー、ちょっとですねさっき倒しちゃったのでダメージが見れなかったのでスキルを使った時のダメージの差を見ていこうかなと思いますまあ使うスキルはアリスですね異界のアリス じゃあまず撃っていきますますずこちら攻撃特化型の方ですね攻撃特化、まあ、あんまりね変わらないんですけど攻撃力じゃあ打っていきます、えー、1万と1万6000ぐらいじゃあちょっと武器変えてこちらが今弱点ダメージが入っている状態のデッキでございますじゃあこれでね弱点ダメージどのぐらい変わってくるかじゃあ打っていきます、まあ、さっきのねさっきの攻撃力でもだいぶ変わってたけどコーでね 1万2000と1万8000だったのでだ合計で4000ぐらい変わってますねやっぱり弱点ダメージって結構強いんですよだからこれを例えばね限界突破させばもっと強くなるしいろんなものと組み合わせるともっと火力が出てくると思いますはい、まあ、攻撃力がね200ぐらい変わってきたらその弱点ダメージのやつと 他の入れ替えることでねあんまり差はないんじゃないかなとも思うんですけど攻撃力あんまり変わらない場合っていうのは弱点ダメージ重視とかでもいいと思いましたちなみになんですけど似たようなスキルがございますまあアビリティですねはい例えばこちらですねいつでも一緒シリカまあもしかしたら紹介したことあるんじゃないかなとは思うんですけど毒状態以上の成功率が上昇まあここは置いといて毒状態の敵に対して攻撃力が 16.2% 上昇とかね、まあ、こちらはダメージには関わってこないんですけど攻撃力がね 16.2% 上昇するんで敵に毒が与えられるような状況とかでもこういうのは使えますし、まあ、さっき言ったこちらに関しては残属性の弱点ダメージがね 22.8% 上昇と何 な, ならこちらのスキルと探検も残属性多いのでこちらとこちらのいつでも一緒シリカ組み合わせられると思います全然 探検は残属性が多いので残属性の弱点ついてさらに毒で、まあ、探検といえば毒なんでね毒で攻撃力がさらにアップとかねそういうのでも火力がどんどん上がってくると思います1段階も2段階もね上がってくると思うんで、まあ、ぜひぜひ試してくださいこちらの、ね、配布キリトにはなってしまうんですけどこちらのソードスキルこちらも似てますね10秒間敵が受ける非属性ダメージを 23% 上昇 こちらも同じような感じでパーティーがねみんな非属性とかだったらみんなのダメージが上がるとねアビリティに関しては自分だけかもしれないんですけどこういうのはね本当に使えると思います僕は、まあ、ぜひぜひこういうのもどんどん試してもらいたいなと思いますダメージ上昇系は僕は強いと思っております攻撃特化は好きなんですけどただ攻撃力を上げるだけじゃダメでやっぱりこういうね属性ダメージとか弱点ダメージこういうとこも 今後大事になってくると思いいますはい、それでは本日はスキルの紹介をしていきましたまあメインの紹介はね私服の時リーファーっていうことでまあ、この間ガチャで当たったんですよブリリアントオーダーまあジェムに余裕がある人はねぜひぜひ引いてほしいオーダーではあるんだけど当たったんでねまあ紹介できたらなと思って今回は動画を作らさせていただきましたまあ、今後ねまたなんかそういう使えるかなどうかなよくわからないっていう感じの スキルが出てきたらねどんどん紹介するんでまあ基本的には僕が当たったスキルは紹介するんですけど実際に試してみないとわからないことってあるんですよ人の話だけ聞いててもやっぱりいざ使ってみるとなんか微妙だったとかっていうのはあるんで紹介するのは自分の持っているスキルをどんどん紹介していこうかなと思いますそれではご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうおつー